サポーテットバイ安全輸送と申します私たちは安全輸送株式会社様の熱いご支援のもと日々活動しております今年の演舞テーマは「横浜開拓鉄道」日本で初めて鉄道が開通した横浜の街を舞台に駆け抜ける思いは止められないそんなメッセージのこもった作品となっております えー、実は私たち破天荒サポーテッブ・バイ・アンゼン輸送、えー・は今年度一杯をもちまして、えー、約20年の歴史に幕を下ろすことが決まっております、えー、この最初で最後の肌の元気祭り春の陣でこのような素晴らしい舞台で踊らせていただきますことを大変光栄に思っております一振り一振りを大切に心を込めて踊らせていただきます5000円手拍子よろしくお願いしますお願いします 横浜開拓列車の物語それだ 流れも荒の宮け出す横浜開拓さあ回せれの、はいの、はい、ーマーのませ は横浜開拓ス道大量記念出展にご来場いただき誠にありがとうございますテーブカットを担当しますのは破天荒それではお 南海海の命懸けな扇風魚港の未来の傘まで世論に備える必要まで ない。 我的臭